どうもこんにちはこんばんはおはようございます、えーす本日はですね埼玉県の秩父に来ております、えー、そして先ほどまで足額簿の標柱と現在ですね浦山ダムかなにおりましてこの後宿にチェックイン すするところでございます前回の動画の、えー、URL は概要欄に貼ってありますのでそちらをまずご覧いただけたら幸いでございます、えー、そして本日宿泊する宿が荒木旅館さんです。すごく口コミ評価が良かった宿で、えー、楽天のクーポンを使ってだいぶお安く宿泊させていただく予定でございますではここから宿近いので、えー、軽くドライブをしてチェックインします つきますねやばここかすっごい住宅街にあるんだな着きました荒木高専旅館さん素敵な外観ですね古民家風のそして周りがねさっきも言いましたけど住宅街でねさらに驚きですではチェックインしまーす チェックインしましまたーもう宿に入った瞬間に部屋に案内されてかなり迅速な感じでしたねそして部屋は広いですね何畳だろう結構広いなでなんと客室露天風呂付き景色もこれすごい良さそうだよ見えないようになってますけどあっ冷たあ足濡れた足濡れた足濡れたこれは楽しみだ では宿の中を少し歩いてみますこのこたつ掘りごたつなんだなこちらは大浴場への道ですね日帰りもやってるみたいですねおーいいねいいねいいね 雰囲気いいでしょう。この2階が気になりますよね2階上がっていますこちら2階でございますあのー、結構部屋が近いのであまり大きな声出せないんですけどね 部屋に戻ってきましたレトロな感じの雰囲気がたまらんですな、風情が部屋数もそこまで多くなく旅館さん自体もあのそこまで大きくはないんですけど風情の塊ですね、えー、では、この後はですねゆっくりして温泉入っちゃいますか、部屋の温泉行こうかな、大浴場は 様子見かなあのー、かなり輸出温泉の輸出がいいみたいでそれを求めて何度もリピートする方がこちらの旅館さん多いみたいなので非常に楽しみですねでは入ってきまーすそれでは露天風呂入りまーすちなみにここのすだれを上げるとですねあすだれの向こう側ですね こんな景色です温泉入ってきました気持ちよかった熱すぎずぬるすぎずなんでもうのぼせずに結構長時間入ってられますね もう本当にぬるぬるすべすべ、本当に今肌すべすべですよ、あのすだれは対面にちょっとね、民家があるんで、下ろしておかないと女性とかは気になるかもしれないですけど、私はやはり上げて開放感がある方がすごく気持ちよかったですね、えー、それではこの後ゆっくりして晩飯の時間まで、寝ちゃうかもな、楽しみだな、晩飯。 あ〜出ちゃい夜ご飯来 た, ただきまーす。 岩名きたー<笑>やはり旅館といったら日本酒ですね天ぷらーそしてー 素敵ラストのデザートごちそうさまでしたお腹いっぱい いっぱいだこういう時やはりたくさん食べれる人が羨ましい。ほんと苦しい。美味しかった。すごい美味しかった。この後はゆっくりして、えー、時間経ってから温泉入ります。 が気持ちよすぎて2時間も寝てしまいましたこの寝ぼけた状態で温泉に入るのが気持ちいいんですよね温泉入ります寒いからこれ気持ちいいだろうな 温泉出ましたやはり温泉は夜ですねだいぶ長風呂したかもしれない本当に気持ちよかった寒空の下えー、それではですねこの後も結構眠いのと、えー、母も寝てしまいますので、えー、軽く飲んで私も寝ようかなと思っておりますではおやすみなさい おはようございます朝です、えー、現在朝8時ですね、えー、今回のプランがですね11時チェックアウトの朝食抜きにしたのでゆっくりできます朝食抜きだと夜も朝もゆっくりできていいですね、えー、ではこのあとは朝風呂朝温泉入ります 足が冷たい朝頃最高朝食食べます 最後にもう一回だけ温泉に入って体に染み込ませておきますたっぷりと体に温泉を染み込ませてきましたほんとぬるぬるすべすべえー、それでは少し早いですがチェックアウトしますこの後は秩父観光できたらしようかなと思っておりますいいおやろさんでした それでは、えー、この後秩父神社に行きますあの三峰神社も行きたかったんですけど遠くて時間もかかるので今回は秩父神社に行きます天気着きましたでは参拝口の方へ歩いてみますやはりあまり来たことない観光地に来るの楽しいなすべてが新鮮で 朝から晴天の下神社とか歩くとこう神聖な気持ちになりますね空気もキリッとしていて気持ちいいですね参道を歩いております本当参道好きなんだよなただいつも平日に来るんでやはり あ, あまりお店がやってないですね この閑散とした雰囲気も好きなんですけどね結構広そうなので車に戻りますこの後はですね秩父に来たらいつも行っていたお蕎麦屋さんに行ってみます。美味しいんですよお蕎麦 ました、本家原さんですね。では、入りまーす。来たー、やってきたー、いただきまーす。ごちそうさまでしたー、うまかった、安くて、うまくて、量が多いんですよ、原さん。 だから好きなんですよねえー、この後はですね帰ります長瀞の方を軽くドライブして帰ろうかなと思っております1、えー、泊2日の秩父の旅行でしたけれども結構慌ただしかったかな慌ただしかったですけどやはりあまり来ていないっていうのもありましてかなり充実した旅となりましたいやまた秩父行けてない場所結構あるので来たいなというふうにも感じましたし 何より景色が空気もうまい天気も良かったし最高の旅でしたそれではまた次回の旅でお会いしましょうバイバイ